はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですねこちらの唐辛子バルジャミングさんにお邪魔しておりますこちらのお店は辛いメニューで有名な赤いつぼさんの元々ね店長さんをやられた方が新規にね今年オープンしたお店みたいでして今日はそちらのお店に突撃しに参りましたで今日はね特別ゲストいらっしゃいますやっと クーくら見えない<笑>。<笑>見えるかな、お腹が空いたらモンスターの人ですお願いします。よろしくお願いします。ロシアの佐藤。はい、もともとね、あのデカ盛りとかを行こうってう話はしたんですけど、えー、そうそうサイトもね、あの辛いものが好きなのでうなん、ね。今日はね、こちらのお店に突撃してきた次第でございます。確<笑>か、はい、マスクにくるから、何も見えん、ね、本当に。私だよ。<笑><笑> うでもね席の方は予約してありますので、はい、じゃあ早速ね、ね好きなものを頼んで好きなように今日は食べていきましょう。映映っった<笑>った<笑><笑> はい、ことでただいまね店内の方入ってまいりました、はい、ということ で, でさっきの店頭を見てたらいろ、ま、んなメニューあるみたいで、うん、すごい美味しそうだったでしかもあの辛さも料理によって結構段階が分かれてて、うん、辛くもできるし辛くなくもできたりするみたいなんで、うんうん、あの辛いの苦手な人から好きな人までね楽しめるお店みたいなの で,、うん、でちょっと今日はもう好きなだけメニュー見て食べたいものを頼みましょう、うん、イエーやった<笑>これ1ページ目が火鍋ですかね火鍋 唐辛子火鍋だって。やっぱり火鍋は欲しいですか。一番人気ですね。一番人気。えー、頼みましょう。<笑><笑>頼みましょう。これは食べたいでも、<笑>めっちゃ美味しそうだもん。チャレンジメニューみたいですね。えーあ、本当だ。他の料理は一から四とか五の辛さでなんか選べてるんですけど。 チャレンジメニューに関しては八八本八<笑>本でございます。後で体調を見ながら食べれたら食べましょう。オッケはい。じゃすみません注文お願いします。ひなべひなべお願ます。ありがとうございます。はい少しだけホタテのピリ辛美味しそう。Let's <音楽>乾杯しましょうかウィー。はい。 お疲れれ様ですすすすああありみたーあありががとうございますありがとうううごござざいいいいいまままきたこれ食べてもしたていただきます。 うまい<笑>でももう甘いちょっとだけ辛いうん甘いうんいうま甘い甘、うん、い今日飲み過ぎちゃうなこれお酒は進むね、うん、私米食いたってなる確かに米食いたって酒じゃなくて米でも<笑>混ぜてもいいこれ今さっき食べたけど、はい、これぐらい甘辛ぐらいな感じなんですねもうんうん、もりもりいけるあっ美味しい、うん 何ででもも酒すすくない、うん、もうないいうううん杯目か、僕まありがとうございます。 ちょっと枝豆め気になったよあったかいうちにん う, うまっうまいうまいあったかい枝豆ってなんでこんなうまいですかね、うん、えっと、ガーリックめちゃめちゃ効いてるあ、枝豆うまいね。ガーリック最高うんちょっとヤンニョム食べたい私ヤンニョム食べましょうか、うん、まあま<笑>、まあ。そ う, そうこれ なんかうまい。うん、まい<笑>本当。最初は甘くて、後でこうじ わ, じわじわじわっと辛くなってきて、ちょっと顔があったかいです私は。これビールですね。<笑>メインとかまだ来てないですけど、三杯メインで、うん、<笑>すか。全、う、然、ん。いや進んじゃうなこれ。<笑>ご飯食べた。<笑>もう頼みましょうよライスとして。私もうご飯が食べたから。 あ、りがとうございますすがこだいい、うまいなうまいいいいまなババケケツツっっぱぱ食べたたぐらいのあじゃしきめちゃ美味しい ふわふわしてる。い<笑>なにこれ、うまいふわふわで軽いし、しかもとろとろしてる。うん、とろとろしてる、うん。こんなチヂミ初めて食べよ。はい、ありがとうございます。ます今カメラ今日4台回ってるじゃないですか。今日ここ一回も使ってないから。<笑>ね。 るじゃん取れもうあとメニューをこうやってやろうとしてたんですけど<笑><笑>一回も使ってない<笑>あっは い, あ、あのー、はいからうじゃあで使ってみよう使おうよおうずっと回してるもん使おうこれステーキちゃんでございます見えるかな、えー、じゃあちょっと早速ステーキを、えー、いただきま す, きます ス, <タッ>スーパ ー, スーパがついいてる知らな うん<笑>ちょっと辛いちょっと辛いうんでもベースはあの本当オニオンあうまい、うん、えっと火鍋が今到着いたしましたんでカバネロハラペーニョコンゴ こうって言ったよ。金剛。パイタンと。唐辛子がいっぱい。<笑>これだいぶだね、こっれ。これだいぶですね。ちょっとパイタン先に貸してもらう。うこう見た目もね、そんな辛そうでもない感じですね。うんうん、これはもう本当に真っ白。うん じゃん早速、うん、はい。いただきます。お、うんねうんうん？えー、食べた、うん。めっちゃ味しっかり。しっかりしてる。うん、これ唐辛子めっちゃうまいな。なん。パイタもめっちゃ出汁がきいとって美味しい。えー、食べよう食べよう。こいつをじゃ。でかいね。<笑> いけるよハラペーニョは全然大丈夫だと思うハラペーニョと一緒に確かにこんな感じでハラペーニョと一緒に、うん、あでも全然辛い<笑>まあ単体をね、うん、辛いは辛いかよ辛いは辛いですねでも全然美味しい辛さですピーマンかなみたたいに見見える見た目は あ、うん、今日一辛い。は<笑>辛<笑><一>辛い団体はやめた方がいいいいいううややや、ばばそ体めたがんゃお野菜タパセロといやでも<笑>絶対嘘<笑><笑>、まま、ななまるごととろ食べこよず 香りがすごいそう香りはすごいですね そ, そうそう。で、そんなんでもないですよねやっぱり い, いやそう、うまいうこのエビをエビめちゃめちゃ美味しそうん、エビうまいエビうまい最後のこの三種類とかでも一番辛いって言われるコンゴ でも匂いはやっぱりそのツンとくる感じではでもなんか香りはバネロ系うんちょっと今後 い, いっちゃいましょうかいきます、はい、いただきます、ねうんねねね、辛さでいうとでもそんなに今うちらだと食べれんことはない<笑><から><笑>はいということで今ね頼んだメニューの中でも辛いツートップのメニューが到着しましたしました、はい あの辛くないよ。の卵から食べている。<笑>辛いハ辛いんだけど、ね。<笑>見た目は多分そんなでもないですね。中に唐辛子というか何かが多分入ってる感じ。あなんかでも。匂いは辛い。<笑>辛いものの匂いするね。うん、いただきます。あでも。で後で後で。 来る。確かに辛く感じますけど、い美味しくないですか？美味しい。いける。いける。いける。いける。ける縮みっています。うん。いくいやでも匂いはめちゃめちゃ香ばしいピザの匂い。うん、チーズの匂い。でも見てピンク。あめっちゃピンク。<笑>それやばそう。やばそうやばそう。めっちゃピンク。カメレコしわかるかな？透けてるよ。透けてるピンク。 ちょっとこれ、食べましょうか。うん、いただきます。もうん、え、うんうん、え、これ美味しすぎて、辛いの三人前に飲んじゃうやつ。ま、美味しい。<笑><笑>これ美味しい。うまっおいい<笑>うーうーあ、じゃ。ああ、美味しそう。ただ美味しそう。うわー。<笑> これ半分でもハンバーグも美味しそ う, だ う, わうわこれなんだソースが辛いのかなソースも、も<笑>あんまり辛みはどうなんだろう想像ができないですけど色的にあとまあ好みでガーリックラ、はい、イスをいっていただいて了解ですこれが煙獄のハンバーグでございま す, い た, ますいただきましょうかはいやってます まあ、私たちさんが一本二本やっても入れるじゃんあのなくそ5、6本抜けてないといね。でさ、温くうんうまいうまいって言うとうまいよ<笑>うまいお肉は多分肉汁も多くて甘い分この唐辛子の苦味があるからアクセントになって後味は綺麗ですし、うん、この量だったら私全 然, 全然食べ始めた入れた時よりもやっぱ喋ってた後の方がだんだん辛みはきますけどそこまで 全然がっつりお肉の味え、ただ僕あのサービスでつけてくれた こ, こっちが怖くて唐辛子のほうがハイナンイエローランタンイエローランタンちょっとこれいただきますあ<笑>でも汗めっちゃかくあ、<笑>あ、でも<笑><笑>あでもこれだいぶあとずっと辛い ずっと辛いずっじゃあ続いてこのもう一個の唐辛子をそれ辛いよこちらは辛い左五六さ。<笑><笑> でなんか、あれですね多分ちょっとバカになっててあんまわかんないむしろ甘いなぐらいな感覚これでもこれももうここがずっと痛いのよ、うん、ベロじゃなくてもうここがあの、引きずるすっごい引きずるずーっとここに引きずっ て, てなくならないですねこれ辛さが引かないもん悪魔のガーリックライスあっそうで納豆がずっと辛いっずっと辛い何かずっと辛い<笑> ガーリックレスでございますうまいうま い, いや普通にゆっくり食べてもうまいぐらいの辛みじゃないですかチャレンジメニューだってほどじゃないあ、うん、そうなんかその美味しいところの辛いのうちには入ってる、うん、で、僕ガーリックレス行っていい食べて や, やっぱラス強いようん はい、三食でございます。甘い。<笑>もはや甘い。もはや。これは汗出る、本当に。辛い。<笑>これは辛い。いや、でも、うま辛ですね、うん。はい、ということで、ええー、最後ね、ロシアンさんと一緒に。<笑>ええー、締<笑>められない。<笑> おじあきる<笑>、ダメージがすごいね、やっぱ最後の。食べられないほどのあれじゃないんだけど、やっぱ辛いんだねって感じ。発汗作用はすごいです、ね。そうそうそうそう。ということでね、えー、改めて、えー、品川区の大森駅の近くにございます。唐辛子バルジャミングさんで、ロちゃんさんと一緒にね、えい、ー、ろんな辛いものから。 チャレンジメニューのものも含めて全ていただいていきまし た, が食べ た, いまたここから今回頼んだメニュー以外にも店頭の前に出ている黒板のメニューとかレギュラーのメニュー以外にもお店に来てみてねあの気になるメニューがあったら食べてみてくださいで、まあ、あの前回あの3月にコラボした動画とかも含めてロシアンさんのね動画の方でももちろん自宅で作ってたりとかいろんな美味しいメニューたくさん動画で紹介しておりますので アイロンに記載のあのお腹がついたらモンスターの方にもぜひ足を運んでね、動画の方を視聴してみてください、はい、お腹がついたらモンスター<笑>それではまた次の動画でお会いしましょう<笑>バイバーイすげえこれお やばいよこれ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>